でででででででででででで<笑>怖い怖いででででででレンレレンレレンレレンレレンレレレンレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレおレレレレレレレレレレレでレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ <笑>幼少のの頃も覚えてる<笑>オーはい、い、をを取りにに来た触っていいかなー。うんはい 許されるわ。<笑><笑> 今はいいはいいききなり起たーーテテンンンンンシショョ下下がるーがるる<笑><笑>せっかく美味しい朝ごはんやの嫌 や, やな。 ピ、うん、ク, クルス最近大丈夫美味しいやろまぁ、あ、まぁ、あ、あのなんかそれやったらピクルスだけで食べたの あ, あんな美味しいもんなんやろさ飲みやのにピクルス嫌なんてなあなたの大事なものが見たいんやってそうちょちょそこはちょっと場所がいいかか<笑>嫌やで <笑>避けて避けてあでとる。おいなんかるかお<笑><こか><笑><笑>んんて出てくやととるるるるう見見せせ体体勢勢にによよななななまそ行 俺がおると縮こまんのかも<笑>知らん男子はそうなん<笑>知らんけどいなそうじゃあこの人たちはどうかは分からへん緊張ってことやろ結局緊張するから何らかの変化はあるから、ね、なそうやな言えずたほらみん<笑>な知い出ていくんじゃんあれみなちゃ、えー、そろはい許してあげるよ消えてくれるはいじゃあ今日は 今日は触らずにバイバイ